はいでは今日はこちらの器にアレンジをしていきますいってみよう今日一市場行く時間がもうそういえば過ぎてるんですよもう早くしなゃいけないですいきますまずはこのデンゾロビウムを当てます でこれでって結構、ね、顔があるんですよだからよく鼻の見える方を前にして刺していきましょうでこの葉っぱもここの下の部分すぐ捨てちゃう人いますけどこれもったいないんでもったいないというよりはかわいそうじゃないです か, だからせっかくこう授かったね命なの使っていきましょう こっちはもう少し短くしていきましょうね。<音声><音声>次にこのモンステラを入れていきます。 モンスの葉っぱの動きもこうとかね要するにこうベタベタと同じ方向向向けているようなことやってるやつはやめたほうがいいぞ俺はやっぱりこう向きをこっち向いてこっち向いてやっぱりこう力を分散させていくことによって素敵なエンジンが生まれてくるベタベタベタベタ同じ方向向向けてるんだったら やめた方がいいねのらせなもホチキスで留めて丸めて刺していきますはい、えー、次にこのカーネーションを入れていきます あ、3月のね z 東京はファンクラブ限定ライブなんですよファンクラブ限定ライブでまあいっぱい打ちたちいるんだよねしょうがないかなちゃんの人気は半端ないからね俺ぐらいね<笑>次に エレンジウムを入れていきますこちらでエレンジウムは入れ終わりました次にこのアンスリウムを入れます<笑> 最後にこのスネークボールを入れていきますこれがアクセントラインがバッチリ入るんだよこれ完璧だあ今日っていうのを見てきたんですけどまああそこのファイナルのねアレンジとか花束もね、えー、このアクセントラインが入ってたらもっとグッと上がったのいっぱいあったね はい、えー、こちらで完成ですでは近づいて見てみましょうかっこいいねはい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったんでしょうか、えー、やっぱ最後に入れたアクセントラインねこっちの実つい の最後に入れたアクセントラインが効いてますよね。うん、このアクセントラインの入れ方一つでアレンジメントはずっと変わります。えなのでぜひこのアクセントラインはエンフラワーの会員さんはね、こう常にこう勉強してると思いますけれども、勉強他の方も勉強し て, みてください。花のアウトラインと。 違う<笑>鼻のアクセントラインとアウトラインっていう僕の本があるんで、えー、読んでもらえれば理解できると思いますではまた時間をお会いしましょう<笑>ライブチケットお願いします<笑> See you next time はいフラワー TV ではチャンネル登録を募集しておりますチャンネル登録はこちらこちらをクリックしてください えー、スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので下のリンクよりチャンネル登録をお願いします。では、まし